性別思い込みあるあるまたこんなに散らかして女の子なのにみっともないお兄ちゃんはいいのお料理覚えて女子力上げようねそんなんいる へーお父さんが洗濯物干すんだ変かなおいそこの女子この子の面倒見てあげてなんで近くの男子に声かけないのうー ん, うーん女の子はいつもきちんとしていないとダメ 家の仕事は女の人がするもの男の人が家事をするのはかっこ悪い誰かのお世話は女の人の役目それって思い込みじゃない掃除料理洗濯や 育ては誰もが生きていくための大切なこと性別は関係ないよ向き不向きを勝手に決めつけないで女の子だからっていつもきちんとしているわけじゃないでも性別に関係なく部屋を掃除すると気持ちいいね 僕もいろんなお料理覚えたいじゃあ私はお使いに行ってくるね男だって家事をするのは当然小さい子のお世話大好き好き共同生活をする上で家事は性別に関係なくみんなで分担するものお料理も掃除もできるようになるんだ 将来一人暮らしになっても困らないよ自分のできることが増えていくのは楽しいね楽しい手助けが必要な人にはみんなで協力できたらいいねいいねみんなが自分のできることを頑張って楽しく生活できるといいねいい ね, いい ね, ねこれなんでだろう 子どものいない共働き夫婦の一日の平均家事時間夫は14分妻は2時間27分子育てのために仕事を休む人の割合男性は 6% 女性は 82% 国際的に見たらどうなんだろう 夫が家事全体のどれぐらいを負担しているかの割合。七十五か国中、日本は。五十一。日本の夫が負担する家事育児は二十三パーセント。どうしたら男女が平等になるか、みんなで考えてみよう。他の動画もチェックして。 ヒントを探してね